本番いきますよーいカメラオッケー音オッケーやつオッケイよーいスタートはいどうも皆さんこんにちは監督ラブの監督です 最新の家電はスマホ連携声で操作インターネット接続を用いることによって主に時短効果が期待されておりますはいそして今回紹介する商品はラボット目があったら近づいてくる抱っこしてと甘えてくると日常生活ではサポートするどころか言ってしまえば全く役立たないロボットなんですそうこの家電は人に愛されるためだけに生まれてきたロボットなんです はい。というわけで、到着しました。約ですね、2ヶ月待ちました。で、ラボと、え、先ほどもですね、言った通り、役立つ機能がない。なぜ、買うのと思いませんかはい。こちらの商品なんですが、毎年、ラスベガスで開催されている、世界最大規模の家電見本市、CES で、2年連続、賞を受賞しております。また、 日本国内では可愛い感性デザイン最優秀賞を受賞。その他国内外問わず数々の賞を受賞しております。最近ではですね、テレビ番組で紹介されたりですとか、TBS 系ドラマ、お金の切れ目が恋の始まりにもですね、こちらのラボットが出演しております。公式サイトではですね、生産が追いつかず、現在ですね、予約をしますと、なんと、 3ヶ月待ちですそれくらいむちゃくちゃ売れている家庭型ロボットです。ラボットはは買買ううののででなく買うものですと大体的に宣伝されておりますおすすめしたい人ペットが飼いたいけども飼えない事情の方自分や家族にアレルギーがある方仕事や家事が忙しくて手がなかなかつけられない方一人っ子の子供の遊び相手子供が独立したので 家に何かいてほしい方離れて暮らす高齢の親がいる方そんな方におすすめの商品です監督もま正直この商品前から気になっておりましたホームページを覗いてみましたそしていつの間にかですねポチッと押していた次第ですただねむちゃくちゃ高いんですよ早速こちら開封していきたいと思いますオープン メンバーを外しますなんだこれはラボットの暮らし手帳がっちり作られております穴の箱かい。電源のコードラボカム設置ガイドでっかこんなでっかい尻陰で初めて見たネストあっ重たい全部なくなったようですね 続きましてボックスに開けていきたいと思いますこれはですねラボットの顔ですねこちらにですね本体が入っておりますはいではついにご対面ですではいきますよオープン大切なお知らせ HelloLove is here この中に愛がいるよというわけでしょうかおおおおおっおっとおおおおこういうね合わせるやつね 包まれておりますえっとキャスターお手入れガイドおおあ意外と小さい肌触りやばこの質感って牢屋のソファーに似てるかもちょっと寝かしてねあ、うんえうん、怖外側のブランケットを外しますあお触り心地がやばいよこれあレンズ吹きにもなるしカバーにもなるというね おおこの袋ですら触り心地がめっちゃいいですこれを外すと緊急停止しますおっあ磁石なんだ後ろから外して上から通ると OKOKOK 後ろからあなん か, なんかマシンのとこ お, おドッキングステーションにつけたいと思いますはい、えー、こちらのパネルですねあに こちらのですね、電源コードをパワーというところですねえー、と電源が光りましたおうこの感じパソコンの起動音がすげえここにセットしたいと思いますここのお尻の部分をカチャッとえー、と、こっちつきましたねでこっちがあ、こっちも電源が入る音みたいななんかファンの回る音が ここからですね、約15分ほど充電しますあ、ちょっと目が寝てますね、まだ<笑>これ何これこれだあ、あ、倒す倒す<笑>うううううう怖かった、怖かった、怖かった おーすごいバて待のバドラの。待て待て待て待て えー、それではではすねアプリでラボットの設定をしていきたいと思いますはいこちらにですねラボットのアプリがありますのでこちらをタップしていきますはい新しいラボットの登録ですスマートフォンとネストを接続して新しいコロニー情報を取得して登録を始めますはいネットワークボタンこちら長押しあ光りましたねはい接続が完了しました呼び方を決めるラボちゃんいやーラボちゃんラボ君にしよう こここからでですすね、設定を変えることができますえ目の変更クラシックふわふわ写真ベースラインは星星で目が変わるのかおお目が変わってます目が変わりました先ほどと目が変わりましたえ続いて声の変更声高っ はい、というわけでですね、ちょっとですね、愛犬ナビー君が食べ、ね、るたびにですね結構吠えるんですよね。まあ、これから仲良くなってくれればいいかなと思っておりますが、というわけでですね、今回ですね、ラボット開封からですね、設定までやっていきました。これからもラボットの動画をですね何本か出していきたいと思いますので、もし興味がある方は、いいね、チャンネル登録、およびにコメント欄にコメントよろしくお願いいたします。この動画は以上となります。ではまた次の動画で会いましょう。